東京都高度育成高等学校お前たち席につけ今日からここに通うのか A クラスに上がるための手助けはするただただ D クラスの担任となった茶柱さえだ俺の詮索はするな 見事だ入学早々女王様一人と<笑>そんなつもりはありませんよ軽井沢さんはずっとひどいいじめにあっていたんだ葛オリキたに伝えてくれないか竜お前らをはねたやつの名前を教えろリキたってチェックなあお前ら この世で最も強い力が何か分かるかそれは振り切れた暴力だうるせえって言ってんだな生徒会長のことは知っているわねあの人は私のアニの最初から分かってたんだよこれやっぱりただ者じゃないんだ綾小路君ってかな暴力 いの残らないように全力で来いお前の好きな土俵に合わせて遊んでやるよこの場にいる4忍者俺は止められないハハハハハハに登場したりし無駄になる。ハハハハハクハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 全力で走れよう<笑>こうなるのは必然です<笑>いつまで役立たずでいるつもりだ あ, あなたは内外に敵ばかりの人よ<笑>俺の行動を邪魔したことは気に食わねえ堀北がターゲットの一人になってるのは残念だぜ お前はここで壊す自分の無力さを痛感していますそうかよ最悪最悪最 悪, 最悪君の楽しみを奪うのはよしておこうなるほどなお前が D クラスの黒幕とは何て言んだ綾野教授 見えたみたみいだな自分の中にも恐怖が存在することが。